こんにちは、えー、と引き続きまして、こちらのステップワゴンのスパーダ、こちら EHV になるんですけれども、うんまあ、今回、私、結構このステップワゴン、まあ、辛口な意見をさせていただいてるんですけれども、視聴者の方で、まあ、ステップワゴンのじゃあいいところ、何がないのっていうことを聞かれて、私自身、ノアボクシーとの違いでというと、まあ、デザインが良くなりましたというお話をしましたので、まあ、デザインについての話を。 今回ノアボクシーとの違いの観点でしていいこうと思います、はい、でデザインに関しては正直私もすごくいいなと思ってましてイメージとしてはこちら初代のステッパーゴンで私一番最初に勤めてた会社でちょうど営業の人がこの車を持ってて。 この車のイメージがとにかくステップーゴンって強いんです、私の中で。もうこのイメージ、これがもうステップーゴンというイメージです。でこのステップーゴンのイメージ、で中なんかも、まあ、この当時、ものすごくシートアレンジが自由度が効いてて良かったねって思うわけなんですけど、こういった形で対面式にできる。でなんかつくように、こちら、補助席のシートがあったりとか、まあ、前も後ろもベンチだし、で後ろのシートなんか今のシートみたいに薄っぺらくない。 これがステップワゴンという僕の中でのイメージだったわけですで。後ろに関してもこのように、もう見るからにこの大きなリアのテール、このデザインです、これがステップワゴンというのが、まあ、僕もずっとホンダ車に乗ってたんで、やっぱりワゴンだったらステップワゴンだよねっていうのがあって、で、このイメージがやっぱり僕の中では今でもあります。で、このステップワゴンを 眺めてみると、このように、ちゃんと初代のセットワゴンの雰囲気というものをちゃんと醸し出しているっていうことです、こういったライト周り、このグリル周りもそうですし、こういった古い車、キープコンセプトをしっかりと保ったデザインになっているっていうのが、まあ、僕自身、すごく、まあ、ずっとホンダ車乗ってて、またホンダ車に乗るってなったときに、すごく親しみやすいデザインだなっていうのをすごく 感じあとは、この、樽ル型形状になってるっていうところ。まあ、通常のミニバンですと、今までの RP5 ですと、もうまっ平らな状態だったわけなんですけども、本当、その辺が樽型になって、下に行けばちゃんとこう逃げる、スッとこう逃げるような形になってるし、上に行ってもこう、スっと逃げるような形になってる。まあ、こういったところがすごくホルモンとして綺麗だなって思うところだとか、あとはここの、窓の、 窓が少し小さくなった、開口部が少し小さくなったっていうところ、こういったところなんかがまあ良くなった、だから、今まで RP5 のステッパー号に乗ってたわけなんですけれど、でも、RP5 の悪いところっていうものを、ほぼなくしてきたっていう、デザイン的になくしてきたっていうのが、この今回の新型のステッパー号のいいところだと、私個人的には思ったりしています。 でこちらはこのように 6AAiPhone の RP8 ということで RP8、まあのハイブリッドなわけですけれども、まあ、基本的に RP5 の車をベースにした車だというふうに私は考えています、まあ、ですけど RP5 も非常にコストにかかってお金のかかっている車でしたし非常に完成度が高かったんでなかなか RP5 からこの今回また新しく RP8 になった時にその 車を超えるっていうのが結構難しいと正直思います。機能性機能的な面で考えたときに。なので、まあ今回に関してはこのデザインの方を一新して、とにかく高級路線で攻めてきたっていうのは、まあ、今回のステッパゴンのコンセプトであるということも、まあ私自身ももちろん理解しているところではあります。でやっぱり車って正直、まあ、ノアボクシーだと機能なんだけども、こちらのステッパゴンに関してはどちらかというと 見た目ですと高級志向に走ると、まあ、いうところになるわけなので、まあ、もちろん同じミニバンなんで比較ができないと、まあ、いうところは正直あるところかなと思います私も正直同じミニバンで発売日も基本的に同じような時期だったんで、まあ、比較さ れ, されてしまうっていうことがどうしてもあるわけなんですけれども、まあ、でも車そのものの本質的なところで見たら、まあ、比較できる車ではなくて コンセプトそのものもが違っています今持ったんですけど、ここの継ぎ目の部分は r p のと全く違う。ここだから新設計になっています。ここはもちろんこのガラス自体も形違いますから、ここのところはおそらく部分的にボディのプレス、ボディ自体の仕様が変わっていると思います。ただここのバンパーの割れ目のところが r p だと変わらない形状になっている。で私が言ったのは、 なんでこの幅が広くなっているかというとここのフロアここの部分がボディとまた別体になっている後半が新たに追加されて幅が広くなったっていうのがあるんだと思います。す、まあその結果、まあ、これだけの幅このシートのサイドクリアランスの幅なんかも、まあ、仲伏せした状態なんか特に顕著に見えますけれど、まあ、このように外寄せした状態で見ていただいても。 かなり広い状態になっていると、いうことが言えるのではないかなと思います。まあ、ここのところの寸法が本格増えていると、あいうことが言えるのではないかなと思います。はい。で当然ここのところの寸法が増えているんで、そうすると前がこう絞られる感じになると思うんですけど、ちゃんとここのところはエアロが その厚みというのはこのエアロでカバーして前までペ ン, ンダーラインまでちゃんと連結させた上でフェンダー自体も今までのステッパーゴンよりも少しワイド化しているといった、まあ、そういった形になっているのではないかなと私は思うわけなんですがダイに関してはいずれにしても今までの初代のステッパーゴンの形をしっかりと継承していてでなおかつ 高級路線に走ってきた中を見ていただいても、このようにアコードと変わらないような、ミニバンなんだけれどもアコード、アコードと変わらないような車内の空間になっている。だからミニバン買わないでセダン買っときゃよかったなって私も思ったこと昔あったんですけど、この車だったら特にアコード買わなくても十分この車で車の 雰囲気が味わえるような車 の, 車の雰囲気が満足できる車になるんではないかなって思います正直、まあ、そういうところはすごくこの車にとってはいいところなんじゃないかなって思ったりしています、はいまあ、なので、まあ、私は今回このステップーゴにしなかったりっていうのはデザインはすごく良かったんですけれどもただ車そのものの内容車のその機能そのものその辺があまり進化してないんで まあ、ノアボクシーの方が良かったよって思ったということで、ノアボクシーにしたということになりますので、まあ、余談ではあるんですけども、まあ、こういうこところを見てみるとそうなんですけど、ソナー、まあ、4つついてます、うん。で、ノアボクシーって、ここにもついてるんですよ。こういったところに。まサイドもちゃんと、検知できるようになってるという、まあ、いうところ。まあ、こういったところも間ろん違うところですし、このように、 アラウンドエビモニター、ついてるんだけど、このように耳たぶブラがついていたりとか、こういったところ、外から見るとこんなイメージなんですけど、まあ、後ろももちろんそうです後ろもサイドソナーというのはついていなかったりしますし、ホンダセンシング自体も実際にこの車に今度、試乗して乗ってみないとわからないところではありますけれども。 きめ細かにノアボクシングみたいに調整機構がついていたりとかで、セーフティセンス自体も、チームメートがついてなくても十分な機能というのが備わっていたわけなんですけれども、まあ、このセンシング自体は、特にそのプラスサーブのオプションというものがないわけなので、まあ、そういったこところも含めると、やっぱり少し。 機能性という意味においては遅れてるなということは私自身感じるところなので、まあ、そういったところを見た総合的に見た上で、まで、あ、今回はノアボクシーだなという形を持ったので、まあ、ノアボクシーにしたということになります。はい、ということで今回は、まあ、私の雑談的なところになるんですけれども、まあ、こちらの新型ステップアゴンの、まあ、ノアボクシーとの比較の観点で、まあ、ステップアゴンのいいところとしてのデザインについてのご紹介を今回いたしました。 当のルでは車およびカー用品のレビューを行っておりますので興味のある方はぜひご覧になってみてくださいまたチャンネル登録・高評価をいただきますと今後の動画運営の励みになりますのでぜひよろしくお願 い, いたしますそれではをいたします